イエーイ、はい、ということで皆様、また茨城から帰ってきてくれましたよ。 にシンプルな感じでございいますけれどもねはい、で、こちらですね要求されるのは頭の回転と口の回りということであずくん、はい、頭と口回りますかえー、口は滑舌悪くて頭は今ちょっとオールしてるなんできついですねオールしてるはいまあでも飛行機に乗ってここまで来る間休めたから大丈夫だと思いますはいはい<笑><笑><笑>、うん、じゃあそんなわけでい、えー、ってみましょうお名前です、はい、じゃはまずお名前教えてください、まあやすけ タッピー1995年5月4日好きな食べ物、唐揚げ、趣味、<笑>ミックス<笑>最近あった面白いこと、え職場の人に名前教えてって言われたらなやつ言って言ったとっ、<笑>今までにあった恥ずかしい思い出、恥ずかしい思い出、え, え焼きたてのパンの時に商品名をがっつり間違えたことっ、落ち込んだ時にすること、酒飲みながら滞ること、旅行するとしたら行きまいょう。<笑>京都。 1億？たいたの。今後の目標。今後の目標。今後の目標。え？ミックスのレベルを上げる。はいありがとうございます。よし。<笑>うん、じゃあねまずいろいろまだ聞いておこうかなって思うんですけれども、はい、えっ、ー、と最近あった面白いことがえっ、ー、と, や、えー、と焼きえっと焼き鳥パン。じゃあ。焼き鳥。ああ焼き鳥パン？それじゃえっとなパン。<笑> あのーうん、面白いことは<笑>職場の人にそう名前を教えてって言われて面白いことだそっちかごめんそうあの恥ずかしい恥ずかしいのはパンの、ね、商品を間違えちゃったパ、うん、ンの商品を間違えたそう、あのー、やっぱ出来立てを出す時に、うん「やっぱ何々焼きたてでございますいかがでしょうか?」みたいな感じで出すんだけど、はいはい、その時にがっつりこう調理系のパンだったのに甘い、うん、そうか菓子系のパンの名前を言って、うんうん めちゃくちゃゃく恥ずかしくなってお客もこっちを見て「はいうん、えあの子何言ってるの?」みたいな目で見られたきはすっげえ恥ずかしかったあ<笑>、うん、<笑>悲しいあのスルーせくんなかったっすね<笑>そうそうそうみんなこっち見てたからねいや悲しいね悲しいですあれは、うん、で, であの「ごめんなさい間違えた面白いことの方があの自分のことを書かないはず」そうの<笑>、うん、これはツイートもしたんだけど、うん、同期に入った、まあ、女の人がいて仲良かったんだけど、はい、名前を聞いてなくて、うん 名前教えてって言われてあーすいません名乗ってませんでしたね、うん、ってて言っちゃってあっ<笑>と思って<笑>ちゃんとすぐ本名言ったんですけどあら<笑>なんかなんかあ の, 中の質問でなんか昔一人いましたねなんか同じようなあー、うん、なんかあ何か職場の内戦取ってあの自分 の, あの活動名いっちゃったって人あーあー結構みんな間違えるミ ス, ミスなんや ら, やらかすやつなんですかね多分やっぱ動画とかでやっぱ名乗ってるとそれが口癖になっちゃうんじゃないか、うん、ああなるほど、ね多分 いやもう本当に気をつけていきたいですにもう今度から気をつけたいですね、うんはい、でそして最後、えー、趣味がミックスです今後の目標も ミ, ミックス の, あのレベルを上げていくのでそうですね、うん、ミックスはもう本当に最近すご い, っているそう、あのー、昔からミックスは全くできなくて、はい、周りでやってくれる人もいないからじゃあ自分でやろうと思って1時間で独学したものが一番 初, その初投稿金谷哲の初投稿のウェーブを投稿してから、はい、今大体8か月9か月だった で、今の、まあ、ミックスになってるんだけど、うん、やっぱ今以上に使ってるのがフリーソフトだから限界はあるけど、うん、そのフリーソフトの限界を超えていい作品が作れればなとは思っている感じでございますありがとうございますじゃあねそんなあづくんの今後の新作にもぜひぜひあの注目していってくださいということで本日10の質問ゲスト金谷あづくんでしたありがとうございました